IDC はここより IDC 二十三パーセントも国際通話料金が Double O Six One d やすい IDC 国際電話はあちらだこちらだとお騒がせしておりますが国際電話はゼロゼロ六一一つよろしく、Hello. IDC ロ六一。君アメリカどっっちののななかかあ、あ、Hello, this is, it's 君君世界へ IDC too I、oh, wish you were here. Oh wait a second, here she comes. Listen. Hi daddy, I'm a flower. Share your excitement and enjoy it longer with economical IDC. This time it's so close, I almost thought you could see her. Dial 006100 to きたら61です Yes, I can. number、0061. 覚えるだけでお得安い国際電話は0061お知らせしますお得な国際電話0061は関与手続きがいりませんそのまま直接海外につながりますやっぱりいつでもお得です国際電話は0061 国際電話なら0061続いて国番号地域番号線布の番号で OK まず0061ですかけるるほどに得をする国際電話は0061お知らせしますお得な国際電話0061は管理手続きがいませんしかも直接会談につながります試した人から得をする国際電話は0061 得 right、お, 得お得な国際電話は国際電話の書き方 あなたの気持ちがもっと伝わるように、安さと便利さで国際電話を身近にします。だから今日から、ラブラブシックスワン。ハッピーバーステイ、ディア、クリスティー。ディジウェントデイオフコース。さらに安い国際電話。ラブラブシックスワン。安さで勝ちだよ。ラブラブシックスワン。 国際電話は love love. 6どこにでも安い国際電話は love love. いつでも安い国際電話は決まってるじゃないさらに安い国際電話「LOVELOVE love.」61IDC どこよりも安い国際電話それが IDC の挑戦です僕の国際電話は l o v e l o v e 6, love love. 6 IDC 待ってます。《国際電話》ラブラブシックス6ン。どこよりも安い国際電話《もっともっと》よし切れ味鋭い値下げですさらに安い国際電話《ラブラブ 61IDC!》